踊りないと思います。今年が、えー、今回が下野県を誘い初参加になります。精一杯奮闘しますので、ご声援よろしくお願いします。それでは、武州武蔵野、皆さんよろしくお願いします。内定の皆さんこんにちは。こんにちは。埼玉県朝霞市よりやってまいりました。武州武蔵と申しますえー、今回は下関八坂井えー、余市祭りに、えー、お招きいただきましてありがとうございました。 この会場をもって最後の演目となります朝霞の予想恋の予想を少しでも出せるようにメンバー賞最後まで力いっぱい踊らせていただきたいと思いますのでどうか皆様の温かい応援のほどよろしくお願いしますよろしくお願いいたします二0二2はセーフ 行こうか 皆の入り口は夜空に見守り 心を の, の、うん、行こうか BOOM!、Oh. 陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆陆